ははい皆さんこんこにちはプラ ー, バーティストシンです僕たちみたいにねお花をたくさん扱う商売の人たちはもうね花粉との戦いがとにかく大変なんですただ今ねこの花粉と戦うための一つのアイテムマスクが全然手に入らない状態ですねなので今日はですねこの器用な指先を利用して PM2.5 やウイルス対策にもなるマスクを作っていきたいと思います まあ、よくね、えー、全然こうウイルス対策なんかができていないマスクを作っている人たちはいますけれども、まあ、それではね、やっぱり花粉とも対決ができませんので僕はね、ちょっと今日はもうちゃんと花粉とも PM2.5 ともウイルスとも戦えるマスクを作っていきたいと思います、えー、では早速いってみましょうどうぞはい、これから使用するものを紹介していきます。まずこちらですね これはフェルトタイプのキッチンペーパーですダイソーさんにも売っていますこれを、ね、こう切り取ったこの1枚を使っていきます、はい、次にこの、ね、ウイルス細菌対策 の, あのエアコンなんかに、ね、貼るシートですねこちらはウイルスとか PM2.5 とかそういうものを通さないフィルターになっていますこれを使っていきます はい、えー、次にこれがクラフトペーパー体です、えー。この中はね、にワイヤーが入っている状態のものですね。よく包装なんかに使うものです。はい、えー、次にこれ丸ゴムですね。なるべくね、これ細いものがいいと思います。これもダイソーさんの商品です。はい、次にこれが両面テープです。これはね、10ミリから15ミリぐらいのものがいいです。 はい、あとはねこのカットをするはさみと物、えー、差しとかねメジャーとかもうこの計測できる測れるものがあると OK ですこうメジャーで測ってえっ、ー、とね2 8ンチですね2 8ンチの長さを測ってカットしますね ええー、そしたらね、もう両側なんで、もう一本ね、これと同じ二十八センチのゴムをカットして。そしたら、ここをね、このように。結びます。こういうふうに結びます。ね、そうするともう、ほら、ほどけないでしょこれが大体ね、大人用のマスクの。 えー、についてるね、あのー、ゴムの大きさになりますので、えーまあ、28cm っていうのは目安でもっとねこう<笑>小さくていい人は小さくていいし子供用だったらもっとループを調整してみてください、はい、では始めていきますまず最初にねこのように、えー、キッチンペーパーを1枚出しますね、えー、そしたらここにね 両面テープをこのように貼り付けます剥がしてここをね折り込みますじゃあ今度逆さまですね反対側も 両面テープを貼り付けて折り込みます。 両方まあ同じような状態になってますねこうやってねでそしたらまたこの上にですね両面テープをはじつけます剥がしたらこのクラフトペーパー体はね この真ん中辺につけるんですけどこれね こ, のこっち側の端っこにつけると一番ヘりにつけるとあとでねあのこれ鼻のところを折るワイヤーになるのでそれから下の部分に来ちゃうのでなるべく、ね、この両面テープの下側のところにこう貼り付けますよこんな感じですねそしたら折り込みます 見込みましたいいですか、えー、そしたらですねここで、えー、一度最初に、あのー、折り目をつけておきますねこう逆さまにして、えー、まずこのように半分に折ります で広げたらこの逆さまの真ん中の折り目の線に合わせてこのように両側を折り込みます。はい そしたらこれまたひっくり返しますね。こっち側がワイヤーが入ってるところですね、こっち側がね。えー、ここにウイルス細菌対策の、えー、エアコンのねフィルターの紙をね、えー、この大きさに合わせてカットします。ここの中の大きさに合わせてカットしますね。 えー、そしたらですねここでここにねあのこれを貼り付けるんですけどこれね裏側が粘着性になってるんですけど全然あの弱いのでやっぱり両面テープをね貼り付けておきますがそんなに多くいらないので両面テープをこう同じ長さでカットしたら大体この長さでねカットしたら。 これを半分にカットしてその半分で上等なんですよ。 えー、そしたらこの裏側 の, このシートですねこれをはがしてこれつけたままじゃダメですよあの花粉だけじゃなくてあの息も通らなくなっちゃいますからねはいこのシートがですねあのウイルスとか PM2.5 とか、えー、花粉を全部あの通さなくしてくれますはい そしたら、先ほどのこの折り目ありますよね。折り目通りにもう一度折ってください。裏、あ、ごめんなさい。こうなってたの裏返しますね。裏返して。もう一度折ります。もう一度折ります。いいですか。何でもやらせんなよーと思ってるかもしれませんが、あの。 これ大事なんはいきますよ、はい、折り目がつきました、はい、そしたらここにこっち側がワイヤーが入っているところですワイヤーが入っているところを上にして、えー、最初の折り目ありますねここの折り目を、えー、こうつまんであげたら1センチぐらいですかね1センチぐらいこのように上に折り込みます ももうちょっと1センチ以上折り込んでも大丈夫かな、まあ、このようにこうやってつまんで折り込みま す, いいですか戻っちゃうんですよこの付箋もこのねフィルターがあって結構ね、あのー、で, すけですけどまあ折り込みがついてるんで割といけますで今度真ん中辺のところについた折り込みですねここの真ん中についた折り込みはここにあるのでこの折り込みをもう でまた同じようにこうやって、えー、折り込みをつけます、ね、ギュッギュッと跡をつけたとまた戻っちゃうんですけどまあ、跡がついてるんでまたやりやすくなりますのでね、はい、した最後のところここはここの最後のへりの部分ですねに合わせて。 折り込みをつけておきます、はい、そしたらもうこれがあの折り込みが癖がついているので、えー、折り込みやすくなってますからこの通りに折り込んでいきます。 そしたらここにちょっと物を押さえていきますね大体この時のこの幅が8センチから1 0ンチぐらいですね今これ9センチぐらいでできてますそうすると市販のマスクと同じぐらいの大きさになりますそしたらここのこの部分ですね はいそしたらここのここの部分に両面テープを貼ります。反対側も同じように両面テープを貼ります。 これを折り込みますよ。はい、下反対側も両面テープをはがして折り込みます。 はいそしてもう一度ここに両面テープを貼ります反対側も両面テープを貼ります えー、そししたらこれを剥がしますね、ね。両面テープを、ね、はいそしたら、えー、ここにこのね結び目が中になるようにこのように、えー、とゴムを入れて、えー、ここで折り込みます。 はい、えー、このような形になりましたで、正面に向けるとこういうねフリーツの入ったマスクが出来上がりですはいどうですか、えー、市販のマスクとねあの大きさもほとんど変わらないですよこれ。 えー、PM2.5 も、えー、ウイルスも花粉も全部通さなくなってますので、えー、これで完璧です、えーでね、もしさっきのシートが、ね、もったいない人は、えーこれね、シートをつけないでこのが、えー、とキッチンペーパーだけで、ねえー、とマスクを作ってここだけシートを当てて あの口に当てとけば、まあ、それでも防げますけどもうこれだったらねこの作り方だったらもう完璧にもう防げますここでプリーツもこうちゃんと取れるようになってます完璧ですはいえ今日はこちらのマスクですねマスクの作り方を皆さんにお伝えしました ちょっと大きめにこう作るっていうのもねできますでプリーツ反対に入れることもできますけどプリーツ反対に入れると、まあ、ここにゴミがたまっちゃったりとかする場合もあると思うんですよねまあこれね両パターンあるんですよねで両パターン今作ってみたんですけど、えー、こっちがちょっと大きめでこっちが少し小さめですね今作ったのが少し小さめです これはねここの折り方プリーツの入れ方で調整ができるんですねなのでいろいろとね皆さん試して自分のねあのオリジナルマスクを作ってみてくださいこれでねもうほとんど市販のマスクとほとんど変わらない効果は出てるんではないかと思いますただまああの科学的にね解明されてるものではないのでただねここに書いてある、えー、とこの 除菌シートの、ね、スペックを見れば、えー、結構いけてるはずですこれははい、えー、なのでぜひちょっと試してみてください、えー、今日はこちらのマスク作りでした皆さんありがとうございますはい、はい、皆さんいかがだったでしょうかこちらができたマスクですえっ、ー、とねこれね、あのー 例えばね発火とかをねスプレーしたらもう本当にこうメンソールっぽくなるしなんか好きなねこうあの香りとかをねスプレーしてあげるとあの良いと思いますなかなかちょっとやってみますここで鼻出こう調整ができて 今ね、ここ、ね、これこれこれ今ねわざと見えるように茶色いやつを使ったんですけど、これね、シルバーを使うとね、見えなくなるんですって。結構ピシッとするんですよ、ここ。ほら、間空いてないでしょ、全然。あれ、いや、かなりいいですよ、全然。あのー、すごくこう、風通しも。 悪くないですし風通しとか空気の通りも悪くないですしあのなかなか優れてますあの素晴らしいと思いますでもあれながらはい、えー、是非ね皆さんも作ってみてください、えー、では皆さん、えー、マスクを作って、えー、花粉 PM2.5 とか花粉とかウイルスとか乗り越えていきましょう、えー、今日は花粉緊急対策マスク作りでした ではまた次回お会いしましょう !See you next time!